<笑><笑>えっとさ、引っ越しのやつさし引っ越しので す, よ<笑><笑>の引っ越しすぎちゃうね。朝の引っ越し 行きましょうそんな感じだ。 はいお兄さん。 この間はすんなこって入って、はい、はい、よんんんん、なななっっってて入入いい<笑><笑>いよよよよたかから上に一回出ようかおみさんはい。 そそれでののまま、こここここージになんんかこうういうことは、うん、なんできる ら, ほら、てすんばらしいおこらすんばらしいおうちがこれ、竹に上げてさ、はい 90度90度横にしてうかあつらいつらいさっき縦にして窓窓口をすらめてこうこう90度回転させてあそう90度回転させて窓口がすまめて縦にするあ入ってきた入ってたああ<笑><笑>でもないこうでもない言うとる間に入ってたじゃあ<笑>なんか取れたかな今取れたかな<笑> 忖度してくれてる。<笑><笑>じゃあ、気を使って。なんかお困りのようなので<笑>どううった。うん。すごいね、きつかったな、もう聞こ<笑>覚えてるかな、船、ね。<笑>覚えて、案外覚えてるんだね。覚えてるんかな。 これこいいいいはい、うんちも、はいうんうんうん、完了引っ越し。 うで洗おうよしなんか私にも興味なさそうやし<笑><笑>ちょっと関係をよいしょあうわよいしょ泳いでくる泳いでこうね ところやった危ない足元滑りやすいのでお気を付けくださいねじゃあ行くね ねなくて い, いねえ、ね。はい おおおおおおおおおおお いやそううない回転でれローバービールね。そういう感じ<笑><笑> えー、あ、こうや<笑>、まあね、っていいよ、ね。 ほら、なんかこんな感じうねーなんんかか寄ってきたう、変に騒いたりとかしやへんなん。 ゆいいか けるって、ね、前からおったほうがいい。<笑><笑>